はいどうもおめえチャンネルです本日はアメリカエクスプレスさんのユニバーサルスタジオジャパン貸切ナイトということでですねこちらのホテルユニバーサルポートさんの方に一泊お邪魔させていただきたいと思います早速ねこれからチェックインで続き向かっていきますはいこちらに最上階のプランということでですね優先例があるみたいです はい今ですねチェックイン手続きが完了したんですけどお部屋のね準備が整うまでもう多少ね時間あるそうなのでこれからねラウンジの方にね向かっていければと思いますいやもうね来たなっていう感じしますねラウンジがあるの嬉しいですねはいこちらはねラウンジ R ラウンジがこちらでねいただけるみたいですね上にね裏のサウルスの化石なんかもあったりしますねこちらのねラウンジ R の方ではこういったオレンジジュースグレープフルーツとこの ソフトドリンクはもちろんなんなですけどアルコールもですね朝の8時からですね夜の20時まで飲んでいただくことがねなんとできるラウンジがございますそしてね一度だけねプティフールといってまあなんかアフタヌーンティーみたいなんでしょうかねいただく権利がね1回だけチェックアウトまでにあるという感じでございますで本日は、ね、こちらの1461というねお部屋の最上階の部屋となっているので優先、ね、チェックインもできましたで公式ホームページからの予約特典ですね、はい こちらねビールとティフールといったまあこんな感じのねアプタヌーンティーみたいな感じのねものをいただいておりますいいですねいただいていきたいと思いますはいということでねさっといただいてお部屋の方に、ね、向かっていきたいと思いますウィーいただきます、はあ、まあこれがね朝8時から20時までねお酒も朝から飲めるっていうのはね 嬉しいですね。これ。8時から20時。ただ、明日運転があるんでね、朝食後、朝起きてからもうね、食べることは、飲んだりすることはできないんですけどね、ソフトドリンクをね、いただきたいと思います。じゃあね、いただきます。うん、料理的にもいいかもしれない。うまい。このソフトドリンクのバタフライピーティーとかもなんか気になりますね。 バタフライ、PT、紅茶なのかなピーチティーみたいなのかな、はい、そしてカフェラテとかエスプレッソなどもございますはい、はい、ということで、ね、これからお部屋の方にね向かっていきたいと思いますけどもうエレベーターはねミニオンだらけかわいいですねユニバーサルポート来たっていう感じしますおお中もめちゃめちゃミニオンです ではね最上階上がっていきたいと思います本日ね14階の、えー、最上階のお部屋ということもあって優先チェックインもねさせていただいたっていう感じですし明日の朝食につきましても優先レーンがねあるということでございますもうなんかスイートみたいな感じなんでしょうかね楽しみですおおすごっこんな感じのねお部屋階となってます そして、1461、5つだけなんでしょうか。すごい。えー、完全な離れじゃないですか。すごいです。本日はこちらかなこれかな ?5 号室が書いてないけど。お、こちらですね。カードは差し込むタイプとなっております。おお、すごい。もう荷物も、ね、入っております。ちゃんと、ね、靴を脱ぐタイプ、感じになってて、いい感じですね。 はい、では靴を脱いで入っていきたいと思います、はい。ということでね、お部屋見ていきたいなと思います。入っていただいて、まずね、左手、姿見の、ね、鏡がございます。そして靴べらとか、はい、このようにです、ね、スリッパなどが置いてございます。で、入っていただいて、右手、おー手洗いですね、こんな感じ。おー自動で開くタイプすごい。 ええー、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。かなりおしゃれ。そして中ね。ええー、すごすごくないですかええー、めっちゃすごい。もうね、荷物入っておりますけど。やば。これはすごいですね。はい。っていう感じで。ま、あ玄関ね、こんな感じですけど。本日は、 こちらのお部屋なんですよね。エレベーターホール上がっていただいて、あ、プレミアムパレスってこの2部屋しかないのかなね。最上階でこの2部屋しかなさそうです。本日はこちらのお部屋となっております。素晴らしい。はい。じゃあ入っていきましょうかね。で、入っていただいて左手に洗面台。鏡めちゃめちゃ大きくて、かなりおしゃれじゃないですかはい。で、子供用のアメニティだったりとか、 はい、こういいいったニメティ類が置いてございますすごいお石器製まで置いてある、これ女性嬉しいんじゃないですかね、お花とかって、コップ類と、でこの玉手箱みたいなのね、えー、めちゃめちゃおしゃれ、これが、えー、どうやって開けるんだろう、こう引っ張ったら開けられるんじゃな い, 硬いんだ、はい、こんな感じで、髭剃りとか歯ブラシとか、コットン類、かなりこだわってますね。 そしてバス、えー、バスソルト、なんだろう、バブルバス、ピーチとか、マスカット、えー、かなり可愛 い, いこれすごいですね、こんな感じです。そして、下にね、タオル類がこのように置いてございます。体重計、えー、こうやってこういう感じで体重計置いてあるのを初めて見ました。すごい。そして レディースセットこれはなんだろう洗面化粧とかそういう感じなのかなはいでドライヤーですちょっとね開けて見ていきましょうドライヤーは、はい、パナソニック製のナノケアですねはいまあ十分いい感じじゃないでしょうかへえー すごいな。このお部屋めちゃめちゃすごい。そしてね、お風呂見てください。こういう感じなんですけど、このテレビ、めっちゃ大きい。シャワールームもこんな感じでね。あ、これ上ミストが出るタイプなんだ。すごい。このように温度確認だったりとか、ミストなんだろうレインシャワーなのかあれ。すごいですね。で、このようにね、 泡を出していただいたりとか、調光のね、調整などもしていただくことができるようになっています。これはすごいぞ、ね。そして、テレビ。はい。こうやってつけていただいて、まあちょっとね、音消しときましょうかね。ああ、ちゃんと、ユ<笑>ニバーサルスタジオジャパンのね、宣伝になってます。つけっぱなしにしとこうかな。これはすごいじゃないですか。 そしてシャワーのね、水圧、ちょっと見てみましょうか。ああ。パターンが何パターンかね、選べる感じなんですね。水圧は十分じゃないかなと思います。いやー、すごい。そして、バスローブね、ちゃんとユニバーサルポートのね、ロゴが入っておりますね。で、洗い物のね、カゴだったりとか、ゴミ箱がこちらにございます。で、こちらの方には、はい、ドレッサーがね、 ありますのであまあね、かなり考えられてますね。で、こちらにクローゼット。はい。このようにございます。こっち側、反対側は、あーセーフィリティーボックス、セーフティーボックスだったりとか、これナノイの、なんだろう。髪の毛よそんなことできるんですよ。毛先のパサつきが気になる時は毛先ケアモードとか、お肌にもね、使える感じなんだ。 これ女性めちゃめちゃ嬉しいんじゃないでしょうか。私もちょっとやってみようかな。はい。そして、あれ開かないぞ、これ。<笑>構造上これしか開かないけど<笑>。はい、えー。ユニバーサルポートの、あ、子供用のも入ってますけど、ルームウェア。かわいい。開かないんですね。これは大丈夫、大丈夫かって感じですけど。で、はい。ドライクリーニングのね、袋があったりします。 すごい。ここもね、ちゃんと人感センサーになってるの。すごいですね。いやー、このリビング、すごくないですか夜景とかいい感じなのかしら。あー、ユニバがね、一望できる感じになってますね。こんな感じ。これは夜もね、楽しそうですね。はい。こんな感じでございます。すごい。 はい、でこんな感じで景色を、ね、見ながら飲んでいただくこともできそうな雰囲気の、ね、テーブルが置いてあったりとかこれがミニバーのコーナーですね。あーすごいちゃんとネスプレッソマシーンも、ね、しっかりとしたもの入ってますよ。でお水で、インフォーメーションとか、ね、電話とかルームデリバリー、ラーメンとかあるこれめっちゃ嬉しい、はい、いい感じじゃないですか w i f i だったりとかですね、はい、こんな感じでございます。で下が 冷蔵庫でしょうかね。はい。おいい感じ。カルピスとか、クーとか、ほろい一番搾り、お水とか入ってます。これはね、有料なのかしら。どこまでが無料なのかがね。ただ、料金表はね、特にない。無料なのかしら。ちょっとね、確認してみたいと思います。はい。そして、反対側は、あ、グラスレイですね。伊東園の ほうじ茶とか煎茶とかがね、このようにございまして、コップ類。そして電気ケトル。はい。こんな感じでございます。で下にもね、コップ類があって、下はアイスペールがございます と, といった感じですね。いや、すごいな。これでね、ミニバーとかも無料だったら最高ですね。で、ソファ、テレビ、坊主のね、こんな感じであったりしますし、 はい、ランケーブルとか USB-A とコンセントがねございますいやーすごいソファーもめっちゃ広々天井なんかもねすごく雰囲気があっていい感じですねおお面白いレイ君好きそうだなはいでこういったお花がねあったりとかあこれマッサージ機なんだ面白い足のね マッサージ機とこれ腰とかに、ね、使っていただくマッサージ機がね、ございます。嬉しいですね。そしてベッド。はい。こんな感じ。えー、常備灯があって、エアコンのコントローラーとか、あとこちらにですね、あ、ライトのね、調整。雰囲気をね、変えていただくことができそうですね。はい。いやー、かなり、なんだろう、う優遇状みたいな感じでしょうか。はい。で、 サイドパネルにはね、こういう感じで、電気のねコントローラーがあったりとか、この蒸気でアイマスクとか、なんだろう、これ、ハーバルリラクゼーションシート、こういうの、なんか細かいところ、嬉しいですね。で、コンセントが2箇所あるという感じです。で、反対側にも同じセットがねありまして、時計と蒸気でアイマスク、はい、ございます。 これは嬉しいですね。細かいところ、行き届いてる感じしません今日はね、こんな感じのお部屋にね、一泊させていただきたいと思います。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度の方、測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 21.37Mbps、アップロード上りが 3.09Mbps。上りがね、なんか不安定な感じですね。まあ、普通にね、ネット使う分には問題ないと思いますけれども、 ライブ等ねさせていただく場合には一応ねランポートがありますのでランケーブルをね使っていきたいなというふうに思いますはいということでですねこちらユニバーサルポートさんの方にかなりね久しぶりにねお邪魔させていただきましたでこのお部屋ねすごいもうレイ君もめっちゃテンション高いですけどかなりすごいですね多分ねこれプレミアムパレスっていうお部屋なんですけど このフロアにね、2部屋しかないんで、多分ね、スイート的な扱いなんじゃないかなというふうに思います。で、こちらのね、最上階のフロアの方は、優先チェックインがまずありまして、14時からね、チェックインできますし、えー、レーンもね、優先してチェックインがね、できると。そしてラウンジのアクセスがついていて、そして朝食に関しても、あの、優先レーンがあるんで、並んでても優先的にご案内していただけるとね、いう特典があります。そして、冷蔵庫の中の飲み物無料だったりとか、 で今回はですね、一応ね、外観がなんか工事中で、景観が悪いので、めちゃめちゃ安い料金になってるんですよ。多分通常もっと高いんでしょうね。えっ、ー、と、4万3千円のところ、まあ、全国旅行支援を利用して1万円引いてですね、3万3000円でこれ、泊まれてるのは結構奇跡的なんじゃないかなというふうに思ってます。結構びっくり。はい。最高です。朝食付きですよ。はい。ということで、まあ、で、本日はですね、 冒頭ね申し上げた通り、こちらのアメックスさんの貸し切りナイトのためにですね、久しぶりに、ね、ユニバーサルスタジオジャパンの方にね、ユニバーをね、満喫したいなということでやってきたんですけども、今ね、部屋があて、かなりテンション上がっております。で、こちらのね、ユニバーのですね、イベントにつきましては、14時から入れてですね、19時から貸し切りという形になってます。で、私の方はですね、さらにね、マリオのね、エリアの方に入っていただくことができる時間も決まってて、20時から21時の間はね、入っていただくことができるようになっているので、 めっちゃ楽しみです。ということで、ちょっとね、ゆっくりして準備ね、整えて、えー、ユニバー、向かっていきたいと思います。行ってまいります。 今、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸し切りナイトですね、アメックスのね、えー、やってますけれども、レイん楽しんでる楽しい。はい、なので、もうじき、ね、20時回りますので、これからね、我々20時からですね、あのマリオのエリアの方に行けるので、そちらの方に向かっていきたいなというふうに思います、そちらを楽しんでね、ユニバーサルポートのね、プレミアムパレスの方に戻っていきたいなというふうに思います。 いここうういとになってますねめちゃめちゃすごいはいということでねレイくんと今ヨッシーの方にね乗ってますいやーレイくんすごいねボタン押していいからねこれすごいはいめちゃめちゃね作り込みがすごいあドッスンがいるレイくんレイくんドッスンドッスンがいたーおおレイくんドッスンドッスン怖いいいやー これはね、作り込みが本当すごいね卵見つけたらボタン欲しいんだって こんな感じでですねこちらねピノキオカフェの方にやってきましてケーキとですねこちらのやつをいただいていきたいと思いますはいじゃあねいただいていきたいと思いますレイ君の方にねチョコケーキをあげたいなと思います はいで、こちらのですねこれはね食べ方があってまずね頭を取るそうですね熱熱熱い熱い熱いじゃんおー、頭を取ってめっちゃ熱いんですけどこれをねちぎってこれねべて。これないよ っていう感じですうん、濃厚、うま い,、はい。ということでね、こんな感じで、めっちゃね大満足でございます、まだね9時半なんですけど、もうだいぶね使ってきましたんで、これいただいたらお部屋の方にね、えー、戻っていきたいなというふうに思います。はいで、アメックスのね、えー、貸し切りナイトっていうことで、めっちゃねついてて、最高でした。 もうフライングダイナソーとかドリームライドとかね大体もう15分待ちっていう感じですね、もう最高です。はい、なので、これから、ね、お部屋の方に戻ってライブを、ね、お届けしていきたいと思います。そちらの様子は、ね、また上にリンク出しておきますので、よかったらそちらも、ね、見ていただければ幸いです。ということで、また明日お会いしましょう。 はい、おいます。ぐっすり、ね、眠ることができまして今ですね、お風呂も入ってきたんですけどかなりね、お風呂もいい感じ、えー、広いですしテレビもあるし肩の方にねあの水が出る感じのマッサージ機能もあったりとか腰のね、えー、バブル機能もあったりとかあとコダージュっていうアメニティ類なんかも非常にね、ちょっと甘い感じであの個人的には好みなね、えー、匂いでね、最高でした。 はい、でもうまもなくね、9時もありますので、これからね、朝食の方食べに向かいたいなというふうに思います。優先レーンもありますんでね、サクッと並ばずにいけるんじゃないかなと思います。ということで、行ってまいります。はい朝食会場ですけど、こちらにございます、オーシャンフロアのね、優先レーンがありますんで、こちらからね、入っていきたいと思います。 はい、ということでね、朝食会場の方にやってまいりましたけども、もうかなりね、すんなり入ることができました。さすが優先ンですね。えー、ビュッフェでね、今9時過ぎなんですけど、結構ね、賑わってますので、まあ、ちょっとね、見れるわ、写真をね、撮ったりとかしたいなと思いますけど、とりあえずね、お料理の方を持ってきたいと思います。はい、レイクン用のですね、ご飯を持ってきましたけど、 かなりねやっぱお子様向けですねフランクフルトとかたい焼きとかウインナー、唐揚げ、焼きそば、タコさんウインナーまでございますはいそしてねこんな感じで結構ね細かくお料理持ってくることができるのでねなんかいろんなの持ってこれってい い, いい感じですね はいこちらですねスフレパンケーキだったりとかこの生ハムとかおしんことかもあっていい感じじゃないですかなんか久しぶりに浅漬けとかね食べたくなる感じどうフランクフルトアメリカンドッグ、うん、ソーセージそうアメリカンドッグどうですかカリカリカリうんガチできた ちょっと出てきた、うんててはい。ということで、すね。一通り、ね、ほぼ全種類、ね、持ってきたという感じですけど、まだ、ね、キッズメニューでナゲットとかもありますけど、かなりの、ね、種類があって、これは、ね、いいですね、ご飯のの、ね、お供がめちゃめちゃ豊富ですね、三、はい、大ご飯のお供といってもいい、ジャコ と, 明太と、ね、めんたいと持ってきましたよ、美味しそうじゃあいただいていきましょう。 はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まずね、アカ焼き、いただきます。うんうま、ん、優しい味。ベーコンとかもね、アメリカンな分厚い感じでいいですね、うん。あとね、こういった浅漬けがあるのがいいですね。うん。 あとねカレーとかもねあったので持ってきましたよこんな感じああお子様とかもね食べやすい感じのいいカレーですねそして炊き込みご飯シャケとわかめうまっ、まあ、種類豊富で最高ですねたこ焼きとかうん他ねフルーツだったりとか ファンとかもありますしね、あとキッズスペースをお子様がね、自由に持ってこれるというような感じのところもあって、お子様もね、非常に楽しいと思います。このままね、今日は食べ進めていって、1階のですね、お土産屋さんあるんで、そちらを覗いてお部屋の方に戻っていきたいと思います。うん ごちそうさまでしためちゃめちゃね美味しかったですし種類もね非常に多く、えー、お子様もね楽しんでいただけるようなビュッフェで最高でしたね、まあ、何よりですねやっぱりこのお部屋ね良かったっていうのとこのお部屋だったからこそ、まあ、このフロアかクラブフロアみたいな感じのね、えー、お部屋だったからこそ、まあ、優先的にチェックインができたりとか 冷蔵庫のね中のドリンク無料だったりとか、朝食に関しましても優先レーンがあったりとかですね、まあ、スムーズに並ぶことなくですね、えー、店内に案内していただいたりとかね、本当に至れり尽くせりだったなというふうに思いました。まあ、本当にね、ユニバーサルポート内にね、こういったお部屋があるのもね存じ上げなかったんでね、あの意外な驚きだったりとか、結構アメニティとかもねこだわりがあるホテルさんで、まあ、このね、多分お部屋、 このフロアだったからっていうのがあるんで、まあ、一般の、ね、お部屋とちょっと、えー、差がね、あるんじゃないかなっていう気はしますけれどもこれ今回ね破格な料金で、まあ、本来だと多分1人ね1人当たり3万円以上するっていう感じですけど今回はまあ割引とかも受けてですね、えー、税差込みでまあ3万3万三千円ぐらいプラス大人2名分のクーポンで6千円分ねクーポンいただけてるという感じで宿泊できたので非常にね大きかったなというふうに思います。